入り口にダンスが2個あって乗り越えられにくかったんですけど、う、え、ん、ー、と、でも手伝ってもらえる人が2人でま乗り越えられるダンスで、ミスなはテーブルで出欠もなかったのですごい入りやすいし、頼みやすい状態になってました。なので入り口だけがちょっとネックかなと思いました。